ボールは潜入の必須アイテムだけど今の私はメイドだし掃除でもしてみようかなみんな楽しそうだね。 あれこれちっちゃいときにやったあのシリーズじゃんゲームゲームゲームがやりたーい に入ってきちゃったみたいでその休憩室には他の方もいますから座っていると話しかけられちゃって。 リボンはどこで買ったのとかお休みの日には何してるのとかいろいろ質問されるので思わず逃げてしまって見つけたのがここだったんです。 まさか猫の休憩所だったなんて。